はいそれでは早速リフトアップの説明に入っていきます、えー、リフトアップはですね地面からこうボールを片足で上げるという技になりますボールの上に足を置いて自分側に引き寄せてその引き寄せた勢いを使って上に上げるという技です 今回のポイントは以下の2つです。まずポイント1。ボールを強く自分側に引き寄せる。ここがすごい大事になってきます。ポイント2。ボールの上に足がある状態で足を引いた時に足が一瞬地面につきます。で地面についた瞬間にクイッとボールを上げる。ここが大事です。 はい。では次に練習方法に入っていきます。今回はステップを2つに分けてご紹介していきます。まず、ステップ1。ボールの上に足を乗せて、で、そこからボールを体側に引き寄せて、とりあえず足の上に乗せてみる。この時別に乗らなくても大丈夫です。で、大切なのが、ボールの上に置いている足をこう引いた時に一瞬地面につけて乗せてください。ステップ2。ボールを引いてあげましょう。で、ここでもうこの完成形をやってみてください。 で、この時大事になってくるのが勢いよくボールを体側に引きつけてくださいでもう一つリフティングでこう切る場所ですね、えー、つま先ら辺でボールを上げることこれが早速上げ技エスパンダの説明に入っていきますエスパンダは地面にある状態のボールを両足で挟んでえジャンプをした勢いでこうボールを上げるという技になります今回大事なポイントは以下の3つですポイント1力強く両足で挟んでくださいポイント2 で挟む時にくるぶし、両足のくるぶし同士でしっかりと挟んでください。ポイント3でジャンプした後のボールを離すタイミング、ここが大事です。はい、次に練習方法に入っていきます。今回はステップを2つに分けて説明していきます。まずステップ1。とりあえず両足で挟んでジャンプをしてみましょう。この時、ボールを途中で離さなくて大丈夫です。 とりあえずジャンプするだけでこの時大事なポイントが両足のくるぶしでしっかり挟むことここが大事ですそれでジャンプして地面に着地してもボールが離れなければ OK ですステップ2ジャンプしてボールを離してみましょう、えー、ここでもう完成形ですね、えー、地面からボールを ジャャンンプしした時に離して最後手でででキャッチきればエスパンが完成ですでこの時大事なポイントとしてジャンプした時にそのジャンプが頂点ぐらいに達したというタイミングで足をパッと一瞬で開いてくださいそしたら自然とボールが上に上がってきますはいそれでは早速スクラッチリフトの説明に入っていきますこの技はですねボールをグーッと押さえ込んで そこから力をバッと解放した時にボールをポンと引っ掛けてあげるという技ですねこの後さらに詳しく説明していきますはい今回大切なポイントは以下の3つになりますポイント1ボールの挟み方と押さえつけ方ポイント2体の動きの連携ポイント3ボールの引っ掛け方引っ掛けるとは上げる時の引っ掛けです はい、それでは次にスクラッチリフトの練習方法に入っていきます今回はステップを3つに分けて紹介していきますまずステップ1です状態を作りましょうまずすねつま先地面でボールをグッと止めてくださいでその状態から体を落とすんですけども姿勢としては短距離走の選手とかがよくやるクラウチングスタートのような体勢ですね あのような足の状態で、まあ、手はつかなくていいんですけど体を起こした状態でクラウチングスタートの足のような形でグッと姿勢を落としてくださいこれがまずステップ1ですこの形がすごい重要になってきますグーッと思いっきり地面を押すように力を溜め込んでくださいステップ2溜め込んだ状態から体を一気に起こして押さえつけていた力を解放しましょう この時大切なポイントが地面、つま先、すねこの3点でステップ1ではボールを押さえていたんですけどもステップ2は体の状態を起こすと同時に地面からボールが離れますしたがってすねとつま先だけで挟んでいる状態ここまで持ってきてくださいでこの時ボールがポーンと上がらなくても大丈夫ですしっかり力を溜め込んでいたところから状態を起こして解放するそして えー、ボール3点でボールを挟んでいたんですけどもすねとつま先だけで挟むこの2つ意識してやってください次にステップ3ですここで完成版を挑戦してみましょうすねからボールが離れて最後上体を起こしながらつま先に一瞬乗るんですけどもその乗った状態で足を思いっきり後ろの方に蹴り上げますでこの時時蹴り上げる時に地面を 思いっきりパーンと蹴って蹴り上げてください。で、この蹴った時の勢いでつま先にボールが引っかかってボールが上がります。それを利用してこの技はできます。ここ、ステップ3が一番難しいポイントだと思うので、つま先に引っかかってる感覚が来るまで、しっかりと繰り返して練習してください。 です今日は地面からボールを上げる技をご紹介していきますこの技はサッカー選手でもたまにやってる人見かけますねで特に僕のお気に入りの技ですめちゃくちゃかっこいいかつ簡単に上げれる技なのでぜひ挑戦してみてくださいそれでは早速説明に入っていきましょうまず今回のポイント以下の2つになりますまずポイント1当てる場所が重要です親指の付け根あたりにめがけて当てましょうポイント2 ーいた足の動かし方が大切になってきますでは次に練習方法入っていきます今回はステップ3つに分けてご紹介していきますまずステップ1は形を作りましょう一番最初の形ですね軸足の真横でボールを踏みつけますできるだけ真横またはちょこっと前でボールを踏みつけてくださいで踏みつける場所はつま先側足裏のつま先側で踏みつけてくださいでそこから足裏で ボールを軸足側に引いてあげますそれで引いたボールは軸足の親指の付け根にボールをポンと上がるように引いてくださいこの時ボールが上がらなくても大丈夫ですステップ2引いた足を次振り切りましょうステップ1でボールがポンって当たるようになったそしたら引いた足を軸足の奥に振り切りましょうでこれ少し難しいんですけどもボールを最初引いて ボールから足が離れたら少し体の後ろ側に足を移動させてフッとすり抜くそうするとボールが変に体の後ろに行ってしまったりしないですボールから足が離れたら体の後ろ側にスッと抜くここができればかなり完成形に近づいていきますステップ3ステップ3ではステップ2を勢いよくやりましょう思いっきり 軸足の親指の付け根にボールをめがけてスッとボールを引きますで引 い, て引いた時にボールから足が離れたらスッと足を体の後ろ側に振り抜くこの動作を速くできるようになってくるとかなりかっこいい形で技ができるようになります、はい、それではヒールリフトの説明に入っていきますヒールリフトは挟んだ状態からボールを擦り上げてそれをかかとでヒールですねポンと上げるという技になります 今回のポイントは以下の2つになりますまずポイント1ボールを擦り上げる際に横に移動することポイント2かかとで蹴るタイミングここをずらすことで上げ方が変えられますはいそれでは練習方法に入っていきます今回はステップを大きく3つに分けて説明していきますまずステップ1ですステップ1は両足でまずガシッと挟みます挟む場所はくるぶしとくるぶしの間で ガチッと挟んでそれで僕の場合右足のかかとで最後ポンと蹴りたいので左足を使って右足のふくらはぎにボールを沿わせてあげるこの練習を繰り返してくださいここの上げる高さもう限界まで僕の動画見てもらってこのぐらいまで上がれば OK です次にステップ2ステップ1でやった上げるという動作を横に移動しながらやってください でこの時上げる位置なんですけども、えー、体の方に上げた時にボールがついてくるような感じでイメージしてくださいでもう一つさっきくるぶしとくるぶしの間に挟んでこうふくらはぎの横のところでこう上げていたんですけども若干横にずれる時に沿わす軸足ですねを外側に向けますでボールがアキレス腱を通るように上げてください少しだけボールの位置をそこで調整します 次にステップ3です。ここで最後ボールが上がったらかかとで蹴り上げましょう蹴るタイミングによってボールの軌道を変えられるんです例えばネイマールがよくやる自分の頭上を越えてさらに相手も越えてヒールリフトで相手を抜くというようなボールの上げ方をしたい人はボールを沿わせて上がった瞬間にもうポンと蹴ってしまうボールが頂点に到達する前に蹴るそうすると頭上を越えた高いボール 前の方にに飛んでいくボールになりますかえってこう真上に上げたい方っていうのはボールを沿わせて上げましたで若干ためますであ落ちてきたなって思ったぐらいのタイミングでかかとでポンと蹴るそうすると真上に上げることができますで今回この後応用編も載ってます是非それも最後ちょこっと見ていってください